はい。おはようございます。ラスカルでございます。今回は、大食いのイベントが、ただいま、仙台で開催されておりまして、外撮影なので、ピンバイクなしでございます。なので、いつもとね、ちょっと違って、音声聞き取りにくいかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。で、えー、今回ね、開催されている大会なんですけど、ホットドッグを使用した早食い大会となっておりまして、まあいろいろなね、部門でイベントがあるんですけれども、僕がね、出るのは、まず予選が3分あって、 そこで勝ち進むと9分、合計12分でホットドッグバトルを行うという企画なんですけれども、そもそもね予選を勝ち進まないと決勝にも出れないんですが、がっちりで挑んでいこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 ただ、あのいつもの撮影と違ってね、ガチの早食いなのでちょっとね、食べ方もしてなくなってしまうと思います、その点はですね、あらかじめご了承いただいて、えー、ご視聴いただければと思います、いやもうちょっとね、声聞こえてるんだけど、イベントこんな感じですね、でもこんな感じでなんか、ね、今回だけじゃなくて、えー、今後もね、各地で同じようなイベントを行うみたいなので、ぜひね、機会がある方は今後もですね、そのホットドッグ大会、遊びに来ていただければと思います。と<笑>ということで、 僕もちょっとね集中したいのでオープニングはこの辺りにしてこの後のね映像はおそらく本番になるかと思いますえー、ぜひねガチの早食いの姿お楽しみくださいすいません個人的にですね今の話だとちょっと足りないなとか分かりにくい部分があったので改めて不足説明と注意事項のお話をさせていただき ま, すまずこちらの大会なんですが予選5人1組が 2セットえ、まあ2組ですね、ございまして、合計で10人。で、予選の試合時間なんですけれども、3分。ここの予選でね、勝ち抜いた上位5人が、本戦で試合時間9分で戦うんですが、今回は予選と決勝。これのね、合わせた本数が個人の大会結果となります。で、今回使用するホットドッグなんですけれども、だいたい1本につき 140g 前後。 まあ、量とかね、質、もに本場アメリカの大会とは別物になっておりまして、ただ食べ方とかはもう水につけたりとか、何しても OK というルールでございます。またですね、今回の大会は事前エントリー制で一般の方も参加できるような試合になってましたので、万が一の場合を考慮して、現場には医療関係者もちろん待機しておりまして、そういった面もバッチリと安全となっております。 そしてここが一番大事なところなんですけれども先ほどねお話ししたように早食いは大変危険な行為です場合によってはね本当に命に関わる可能性もございますのでこの動画をね見て僕も私も試したいって方中にはいらっしゃるかもしれませんがこれね僕らだから練習してる人間だからできる行為であって絶対に真似はしないでくださいで最後の注意なんですけれども 先ほどのルール説明にあったように、今回の大会はホットドッグを水につけたりして食べます。もう早食いの競技なので、その分パンとか水が飛び散ったりとか、いわゆる食事のね、飲食のマナーにそぐわない、そういったような映像となっておりますので、そういったものが苦手な方はここでですね、動画を閉じていただけると幸いです。そういうのがね、苦手な方には多分かなり気分が悪い動画になっちゃうかなと思います。 選、え、手、ー、紹介参りますまずはお食いラスカルお願いしま す, 願しますあのお会いするの今日初めてなんですけど、はい、ラスカルの早食いを僕は今日楽しみに見たいと思いますプレッシャーがすごいですね<笑>目標何本ですか えー10本いきたいと思います3分で10本、はい、さあ続いてまいりましょう山上さん山上さんは何なんなんかないないですよ僕特にないないですもう本名でやってるだけです、うん、いやだからこ う, な ん, こうなんかつければいいんですよお願いできますか僕はおにぎりなんだこっちやっぱうどんだようどんでいきますうどんうどんうど ん, うどんいいじゃなうどんうどんうどんうどんうどん<笑>続きましてまいりましょう 月岡晴瀬さん、黒人さんだな。そして最後の一人柳沢さん。予選に組一体どんな記録が出るのか。さあ早食いの目撃者はあなただ。三分勝負。レディー、ゴー。うわもう水がぐちゃぐちゃ。もうビュワ ー, ーって水がもうもうコップから溢れ出ております。 たった三分、たった三分でホットドッグが何分何分消えるのか。黒人食えよ。黒人黒人だけがユニフォーム黒になっております。あそ来てんじゃねえよ。さあもう三十秒経過しました。もう三十秒経過。たった三分に早食いの情熱をかけて、決勝進出をかけて。 まずはこの10本が消えるのかとりあえず予選1組最高記録は10本でございました予選1組を上回る神山さんのおにぎりさんの記録を超える選手はいるのか残り2分もう1分経ってしまいました残り2分123456123456おお大勢 ラスカルとラスカルとうどんがほぼ同じ。ラスカルとうどんがほぼ同じです。ラスカル、うどんうどん。ラスんラスカルはなんかまだ若者って感じがするけど、うどんさんは若いんだか年いってんだかわかんない中途半端な感じがします。<笑>うどんさんなんか昨日子供たくさん連れてきてましたよね。 お, 父さんお子さんたくさんそう見てるのねお子さんがねあさあお父さんの活躍を各客 か, から小学生のお子さんが見ておりますさあ黒人が顔を振っておりますこれはけいれんしてるんでしょうかなんなんでしょうかこれそういうゲームじゃねえから<笑>まるでゲームの中のキャラクターのようになっております<笑>残り1分残り1分 うううわわわ残り1分、えー、これ10本いく人いないか、10本いく人いないか、やっぱり10本は大変な記録だったのか、ごめんいけいけまた残り3本ある、残り3本ある、残り7本ある、残り、ああ早い、残りあと1本しかない、お黒人、早いぞ、やっぱり、残り30秒、黒人<笑>黒人が。<笑> お笑い芸人か<笑>さあ2020 20本って言った人間が10本10本く十10本残り残り10秒残り10秒口に入るのか4321終了下ろして下ろして口から出たものは下ろして口から出てるものは下ろして10本どうしていかなかったんだろう ウインナーが飲みにくかったですねウインナーが飲めなかった、はいそうですね、さあどうでしたか、はい、10, 10本はやっぱりいけなかったですね昨日練習自宅でやったんですけど正直それよりも早く食べれているので、えー、この後決勝で、はい、時間も長いですしマックスさんも半分超えてますんで僕はこの後も打ち倒したいと思いますで決勝のメンバー発表します記録順番1位は神山さん10本、はい、続きましてラスカルとうどんさんが 同率ということで 8.58.5 で決勝進出で4人目がマックスの8残り1人が 7.5 ぶっち以上のメンバーでこの後すぐ決勝をやりますさあそれでは出場選手入ってきてもらいましょうおにぎりさん ちなみに何キロ入ると思ってます？自分の胃袋に？今4キロぐらい。4キロね。な, でなるほど。もう多分打ち止めなんじゃないかっていう。<笑><笑>さあ続いてはラスカラー。 しお願いしますもう3分の戦いの後のの初の9分の戦いということですね、はい、そうですねまた休憩がないですねはい、えー、<笑>見ていただいている皆さんも大食、はいのとはまた違ったあのスポーツ要素といいますか競技性もまたありますんで、はい、楽しんでいただければと思いますはい、はいすねはいね、3人目でございます有働さんどんさ ん, う ど, ん, さんどうですか胃の感じはいや結構入ってますねさあ4番目参りましょうマックスゲー お願いしますマックス、どうなんだろう、早食いは、本当にもう9分間の勝負だけなんですけれど、はい、ここにマジ命かけてやってるんで、本当にこの9分間に命かけてるんで、あの真剣なあの戦い見てください、お願いします。はということで、最後のお一人、ッチーアス今、何部目、いや、ちょっと読めない、ね、読めない。このメンバーでね、決勝ですからね。うんはい、隣がチャンンピオンなんで。はい 富士さんめっちゃ緊張してますね<笑>いやもう何かお腹いっぱいだなと思って<笑><笑>さあここからは真面目に参りましょうはい9分間でございますこっから命がけでございますい選手準備いいですか、はい、9分間の戦い<笑>早食いホットドッグ日本一が決まりますレディーゴー もういきなり浸かります。水の中にホットドッグがジャブジャブ使っていきます。まずは一山20本一山20本のこのホットドッグが9分間のうちに消えて。スーパーレッド目に入っていくことができるのか ？20 本をまだクリアすることができるのか？ ってます絞ってます、つけてます、つけてます、絞ってます、さ あ, あ、救急車の音が聞こえてきました、ここは関係ないです、<笑>ああ、もうまるでマックスがなんかカラオケで、マイクで熱をしてるような顔もしてますけど、食べてます、食べてます。 1位の記録を持ってるおにぎりさんが一体どこまで自分の胃の容量はそんなにもうないっておっしゃってましたがどこまで記録を伸ばすのかもうあっという間に1分経ってしまいましたあっという間の1分間さあそれぞれがもう食べることに必死 なるほどね あ, あそうかやっぱおにぎりさんの動きがやっぱさっきと違うよねさっきほど躍動的ではないですもんね今一番躍動的な動きをしているのはマックスだよねマックスが一番躍動的な動きをしております飛んだり跳ねたりもう あ, あ, あそこまでまるで本当になんか歌ってるようですね<笑>さあもう少しで2分経過になります2分経過 残り7分 !10 個食べました 8.5kg8.5 個食べました8個食べました 7.5 個食べましたそれぞれもう3分の予選ですでにそんくらい食べてますそこからの9分勝負 アメリカのネイサンズでは10分で72個のホットドッグが消えますそれに日本人がチャレンジしようっていうそんな実力を身につけようっていうこのホットドッグ早食いさあ果たして第1回は誰がチャンピオンになるのか今目の前にあるのは35個 アメリカのネイサンズより質のいいパンとあのソーセージですから食べづらさは日本の方の方が全然食べづらいです<音声>さあ跳ねてます跳ねてます跳ねて胃の中の食べたものを下に落とそう先に進ませようみんなお腹出てますもんねみんなお腹膨らんでますよ この映像に後でなんかこう歌つけたらこう。まるで歌ってるように見えるよね。ね、なんかもう本当にロックミュージシャンみたいだもんね。さあ、おにぎりさんが辛そうな顔して参りましたおにぎり。おにぎりさんの動きが。おにぎ り, にぎ り, <笑>にぎりさん普段は整体師です。自分の体を自分で整体したりしないんでしょうか？<笑> さあ、ブッチ安はどうだ。ブッチ安はどうだ。おお、もうお腹パンパン。さあ、残り五分を切りました。残り五分を切りました。四分三十秒が折り返し地点になります。まだ十本は消えてないもんね。まだ十本は消えてないね。うん。すごいね。佐野だ。 4分30秒経過残り4分30秒ここから後半に入ります半分が過ぎましたあラスカルの動きがラスカルの動きが激しくなってきた、えー、人間はこんなにも食べるんですねこんなにも食べるこんなにも急いで食べる何の目的があってこんなに急いで食べるのか早めし早くそ芸のうちとは昔言いましたけど もう食べる、早く食べることに命をかけてる男が。日本全国から今集まって、この五人トップファイブ。チャンピオンに輝くのは誰だ。喉詰まらせないでよ。まあ、ラスカルとか。 ね、えマックスとか胃の容量自分で知っておりますからね89108910ぐらいは入る人間ですからこれ時間かければ8910は入るんですけどたった9分でたった9分で何キロ入れることができるのかおにぎり<笑>おにぎりさんがおにぎりさんが困ったちゃんになっちゃったおにぎりさんが困ったちゃんになってまいりました あー時間がどんどん過ぎてんぞ残り三分残り残り残り残り死なないで死なない で, <笑>なないで<笑>マイクが切れたマイクがマイクマイクが切れました、はい、<笑>さあ さあもうあと2分30秒でこの戦いもおしまいですまだ分かりません全然分かりません誰がトップなのか全く数が数えられません分かりませんれれああやっぱりあれマックスがマックスがやっぱ進んでんだマックス早い ママックスが速い、ね、マックックススいいねねあこれもう見た感じ一番進んでるのやっぱママッッッククススだなスかられはマックスがそのままトップを取る2から3いける2から3いける。 絞絞ってます絞っててまますすつけてますつけて絞ってつけて柔らかくして水分を少しでも減らせるように残り1分30秒いやうわもううわーって声が出てますラスカルから声が出てるまだ誰も動きも止まりませんまだみんな食べ続けてます <笑>おにぎりさん、普通に噛んでます<笑>おにぎりさん、もう飲まなくなりました、やっぱり噛みますよね、やっぱり噛まないとね、入らないですよね、さあ、1分切りました、残り50秒、もう詰め込む、詰め込む。 口に入ってれば認めます口に入ってれば認めますめさあどうだ残り30秒さあ第1回のホットドッグホットドッグバトルイン仙台チャンピオンは誰だ残り15 残り三二一終了。<笑>はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。集<笑>計結果発表させていただきます。予選と決勝の。 総合で判断するということで総合の順位を発表させていただきます。マックス23。山上さん20点でラスカルが19。ブチヤスが17。おにぎりさんが15点で 優勝はマックススズキ。このメンバーそしてこの来てくださってる皆様のおかげでこの記録が出せていると思ってるので、はい、僕の力でいれば皆様のおかげかなと思いますので本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。さ、ラスカルさんあどうでしたか。はい。僕はね今回負けた原因っていうのは本当に経験不足からなるものだと思いますので、今後のあのイベントを重ねて経験を重ねて負けないように。 頑張っていこうと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。素晴らしいはいということで、第1回のチャンピオンはマックス鈴木ということで、えッ1曲を閉じさせていただきます。ありがとう。ということで、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。小田川で待ってます。はい、ありがとうございました。